日本の悲願だった団体戦のメダルを北京オリンピック五輪で獲得してから一年が経過した。銅メダルの盾役者となった今季グランプリ GP ファイナル優勝ペアの陸流こと三浦理来21、木原隆一30組木下グループが取材に応じ木原が1日も早く と再び日本勢で喜びを分かち合える日が来ることを願った。北京とマイナス15時間の時差があるため日こそ違うが、この日の統治は7日。北京五輪の団体戦が最終日を迎えた昨年2月7日から丸1年が経った。 しかし大会期間中、ロック、ロシアオリンピック委員会の1位に貢献した女子のカミラ・ワリエワにドーピング検査で陽性反応が出ていたことが発覚。メダル授与式が延期されたままになっていた。この件について質問を受けた木原は、紳士、紳士に対応した。団体で暫定3位のままの五輪、銀メダルの世界選手権、金メダルの GP ファイナルに続き、 この4大陸選手権でも表彰台に乗れば国際スケート連盟アイスのシニア主要4大会のメダルを全て手にすることになる。まずはまだ五輪のメダルもらってないですけどね、と笑顔で話し未だ手元にないことに対してこう答えた。千原1日も早くメダルがもらえる日が来たるといいなっていう風に思っていますし、あの五輪の団体戦のメダルは 本当に、日本代表、みんなが頑張って、みんなで勝ち取ったものだったので、1日も早くもらって、五輪に出場したメンバーで、また、お互い全員の頑張りを称え合えたらいいなと、そういう日が来たらいいなっていう風に思っています。日々、実物が授与されていないことで、その後に行われた表彰などでも、支えてくれた人たちに見せてあげられていない。 ここでも二人は前向きに捉え、切り替えていた。常に一疎通している三浦の思いも代弁する形で、再びキハラが答えた。キハラ、まあ、メダルがないので取ったという実感がないんですよ。記録上、あるだけなので、笑い。だから逆にいいのかもしれないですね。僕たちにとっては、挑戦する、常に追いかけ続ける立場でいられるので、 その1ヶ月後、昨年3月の世界選手権、モンペリエ、デ・ギン、同12月の GP ファイナルで日本人ペラ初の金メダルと偉業を成し遂げてきたことは、陸流の愛称とともに多くの人が知るところとなった。キャラは自分たちが世界のトップにいるっていう思いはまだないですし、何だろう、まだまだ追いかける立場っていうのは抜けないなと。 いつまで経っても自分たちは追いかける側、気持ち的には変わらないですね、と重ねて強調した。この4大陸選手権も自分たちにフォーカスすることしか考えていない。それが結果として北京から1年の成長を示すことになる。米コロラドスプリングズイコール木下厚。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。